第三ホー辛いなってつぶやいて」 だけど何も起こらない「いいつも通りの月曜の朝空気が冷たい」「すでに聞き飽きたけどアナウンスがまた鳴るの」「そして今日も無意味に生きてく目的も知らず」「一番ホーム 負けて怒られたまだまだ苦しい通うの朝空気が痛いすでに聞き飽きたそのアナウンスが苦しくてまた今日も無意味に生きてく目的も知らず黄色い線路地が閉まると 미리